あの応募してきた4名 の,、ね、あの小学生こちらも先ほど の, あの踊りと同じように4回の練習をですね重ねてそれで今日披露させていただきますまあ、本来であれば外で思いっきり長い旗を振らせてあげたかったんですがあの天候がこういう状況だったのでちょっとあの小さな旗になりますけどもでも思 い, 思い切って皆さんねあのってくれますので是非皆さんお手拍子よろしくお願いします はい、じゃ あ, じゃあ、ね、MC にマイクを渡しますじゃあ本日は2曲連続で、えー、振らせていただきます1曲目は、えー「アンチューダンベイジットンベーナ」これは、えー、去, 年じゃない去年じゃない去年じゃない前回の「天シャワフェスタ」で「天シャワフェスタ」踊り子隊が踊ったオリジナル曲 で, でもう一つが「ぶっちゃけブッャケレーズで」で えー、茨城県神栖市の神栖ぶっちゃけ祭りの総取り局ですそれではメンバーの紹介をしますまず本日体験メンバーとしてく来てくれた総司ん。はいあ り, ありがとうございます次に桃春君はい次に太一君はい最後にゆいとくん そして最後に、えー、私たちの「ンシャーフェスタ踊り子隊」の隊長の蓮斗君この5名で振らせていただきますそれでは気をつけよろしくお願いします まず最初はこの緑の旗を宗志くんが紫の旗を太一くんが振ります「の電車が天下も天下だい」 Thank、you Thank、you 心長レッド別な、えー、緑のを聞き出すが終わるまで朝から頑張りまっしょにまっしょ Yeah! 我車の踊ることあるはい、直れ続きまして2曲目は「ぶっちゃけレイズ」で<笑>